行くよ こ, こそうそうそうよいいいんじゃないまーってー<笑>まだよーっちゃいない<笑>どっから出てきてんの 待てまだそうそうそうでもうちょっとせここにさまだここそうまだまだ苦しいよって顔苦しいよちっちゃよしできたこっちこっちゃあ間違いよし